長「い一本道はいつも僕を勇気づけた」「とてもとても険しく細い道だったけど」「今君を迎えに行こう」「自分の大きな夢を」 「今までの僕の仕事だったけど」「君を幸せにするそれこそが」「これからの僕の生きるしるし」